頑張ってください。いいね、つけまつるのはいい。どこで買ったんですか。うん、ダイソー、ダイソー、ブティック、ダイソー。ありがとうございます。参考にさせていただきます。あ、もう、スタンバイ、ね。もスタンバイされてると。意気込みをそのままどうぞ、はい。頑張ります。頑張ります。頑張ります。早い、もうだって。むしろ固まっちゃうじゃんねえかっていうぐらいで、すぐ終わりますから。意気込みを。 めそうでこだったごめんね絶対優勝します優勝しますありがとうございます準備 OK ですね皆様それではよーいスタート<音楽>早いみんな早いみんな早いもう慣れてきたね<音楽>これ仕事にできるんじゃないみんな慣れて さあさあさあどこでしょう、どこでしょうお水天賞だね、イエーイ、水天賞さん優勝ですおめでとうございます<笑>はーい、ありがとうございますでは、2ゲーム目、水天賞さん優勝です、ありがとうございますはい、では、戻りくださいませ。